っていうのはあのまあ出来事出来事が起こるであろう起こる偶然っていうんですかまあアクシデントってと、まあまあはいまあ、何となく事故ってイメージがありますよね、うんね実家の事 故, 事事故、はいはい、ね事アクシデントだからね、うん、だからなんか英語っていうのはなんか、うん、あのいないんですよ偶然ってなんか日本語っぽくないですか偶然って偶然ってね、はい、必然って英語でなんでしょうねなんかインエビ タ, ブルインエビタブル っていうらしいですよ。うちのあのスタッフ、帰国あ帰国市場がね。うん、それが必然、はいうん。なんかね、偶然必然って日本語ってやっぱいいですよね。かい や, やっぱりね、あのね、なんていう、あの、うん、う, いうボキャブラリーとかね、そのね、はい、文学的なこう要素とか。日本のが全然たけてますね。そうですね。うん、やっぱり、ほら。 あの、物事の、こう、深みというか考え方、やっぱりさばさばとこう、う, そ う, そ う, そ う, そう、論理的に、論理的に、割るという意味では、こう、向こうの方がやっぱりね、うん、でも日本の場合ちょっと奥深く哲学するところがあるから、含 み, みが ね, ね、うん、ありますからね。うん はい。ということです ね, ですね、えー。早速参りましょう。オレンジさんからです。いつも気持ちを切り替えるきっかけにさせていただいています。ありがとうございます。私はおかげさまでずいぶん前向き思考になりましたが、昨日主人が5、600万の借金をしたと言ってきました。会社にわかると首になるので払いたいと言いますが、初めてではありません。 10年前には800万の借金をしていて、私もお金を出しましたが、その時は修徒さんが出してくれ、私はえ何に使ったかいくらあったのか何も知らないまま終わっています。子供が大学生でお金がかかっているし、家もなく貯金も大してありません。また繰り返さないとも限りません。離婚すべきか、一緒に返すべきか、どうしたら子供を守れるかわかりません。アドバイスをお願いします。 この土曜日には弁護士に2人で行ってくれと頼まれましたこれはまずいねだけど会社に分かるとクビになるっていうのは。 きっとクビにななるるようなお金の借り方をして い, るてい で, し、ね、でしょうね。普通に、だって借金で首になることってまずないですもんね。住宅ローンと か, ねンとかね、ね、いろいろあるわけでから。車のローンとかね、いろいろありますもんね。ねだからべては借金だから、うん、だから、これっていうのはやっぱり、キャッシングローンとかそういうことなんな う, うなんですね。弁護士のところに行くっていうことは、ねだね。だから、あのー、要するに、どんどんどんどん、こう、かさん で, んできちゃったのかな、ね。雪だるまみたいになっちゃって。はい、よくあるケースです ですよね、だからこれがだから何に使ったかですよね、はい、要するに使用目的があのただただこう累積していっちゃった日常でねキャッチングしてお金が足んない足んないで、うん、したらこうなっちゃったのかなギャンブルとか ね, ねえそういうことなんでしょうねうんちょっと辛いだけど10年前にもう 800万円あっ た,、ま、たこその時にやっぱり、あれですね、明らかにしていかなかったのが、うん、そうですよね。あの、解決しちゃったから。そうなんですよね。はい。お仕事さんが出しちゃったね。はい。だから、そういう意味では、やっぱり、この、レンジさんも、はい、こう、ちょっと、もう少し、なんていうのかな、追求しなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんだけどね。なんか流しちゃった。流しちゃった。今回もそれ、ただただその、なんていうのかな、 弁護士さんのところ行って行くのはいいけれど、はい、あのもしやったら行ってね、はい、行った時にそにどういう風にお金使ったのかとかいうことまで弁護士さんの前でやったらいいんですよ、そ う, で す,、ね、そうすると事実を知れ る, る、知ることができるでしょ、うんうんうん、それによって対応を決めたらどうですか、はい、そこにやっぱりね、あまりにもだらしなさとかがあるようだったら、まだお子さんもだって大学生でしょ、うね、だからやっぱり離婚するっていうのも一つの道かもしれないですよね。うよねうんうん、だからそれがどう でできる内容であったりするのであればね一緒に返すってのもあるけどもこの旦那さんもちょっと甘えてるよね奥さんに奥さんもまたあの割とアバウトじゃないですか五百0 0万の借金そうなんですよねうん 500万と600万じゃ、す, ね、すごい重要な。マジでこの状態だと、うん、1万円の違いだって、ものすごく細かくなるはずなんだけど。まあ、割とそういう、似たところあるご夫婦なのかな。ね。まあ、はい、ちょっとどんぶりうん、うん。どん。ぶりなね。やっぱり、それはね、生活しててね、はい、僕いつも思うんだけど、はい、やっぱりこう、世のご主人たちとかでも、ある程度の少し年齢いくとね、はい、お金足んなくなると思うんですよ。 ほらあ、例えば、あの、部下がいたりとか、いろいろね、そたらこう自分がお金出さなきゃいけないとか、うん、そういったことでやっぱりお小遣い足んなくなっちゃったりね、うん、とか、あとは子供のお金とかいるもかかるから、そうすると、こう、例えばお小遣いでちょっとずつね、はい、あの、キャッチングして、はい、なんとかキューバをしのごうとか、うん、やっていくと、どんどんこういう風になることもあり得るなって、といいギャンブルなんてわかりやすいけど、いいうん。 こうあのいい方向ではないけれどもその生きた金を使おうと思ってやってたらドラの間に行っちゃったっでもそれね生きた金かもしれないんだけどそこ計画性がないよねそうですねだから、うん、そうならそうでやっぱり奥さんとかとこういった時の臨時のお金はどうしようかとか、うん、あとはやっぱりないものはないとやっぱり言ってね、うん、それに合わせ身の丈に合った暮らしをしないとね、うん、いけないのであって、うん、だからちょっと吉田さん言ったみたいにこうちょっと。 なんていうのかなお互いどんぶりか な,、ねうんんなね、計画性がないっていうところはあると思うからお互いの学びにできる範囲なのかそれとも同情できる範囲を超えているならばやっぱりまあ 別のことも、やっぱお子さんのね、こともあるから、ね、そういうの考えるのも一つかもしれませんよね。だから、弁護士さんとこ行って、よくね、ご相談ください。なんかこう、この年の瀬になって、やっぱりこういうね、本当ね、大事なことです大事なことですよね、お前のことはね。ちょっとね、脳天気にばっかしてられません。そう。でもね、音語ってかなりね、幅広いですね。幅広いですよ。先週、何でしたっけ、アニメ。アニメ、濃拓のことから。ね、本当にまあね、 皆様の人生に寄り添う音とがたり。江原博之おとがたこんばんは江原博之おとがたの時刻となりました。年が明けたと思ったらもう1月も終わりです。この1ヶ月いろんなことが。 たたった1ヶ月 の, のにありましたねああの、えー、特に芸能界では不倫騒動とかがあったり解散騒動があったり例、はい、えば外国ではねデビットボーイが亡くなったりこの間、えー、ブレン・フライさんイーグルスのあ亡くなられ て, 急に亡くなり ま, してまだ若いですよね若いですよね67ですもんねデビットボーイが69若いですよねすまだね、はい、だけどもあのすべてやっぱり総じて言えるのはやっぱり私たちにとって学びですね だって特にだって外国のねそのデビッド・ボーイさんとかってだってがんが告知されて十八、はい、18か月前に告知されて、うん、周りの人にはほとんど誰も言ってないで、うん、でけれどもアルバム作った作っ、うん、そのアルバムがブラックスターす、うん、白いジャケットに黒い星桃、うん、ですねもうですね だからそんな自分の人生をこうなんと余すそこなく最後まで<タッ>それを使うともうもう究極のエンターテイナーですよ ね, ねすごいですね a ナンバーは初めてなんですってとった じゃあもう最後の本当 に, にだからそれだけやっぱりそのエンターテインメントというものに自分を捧げたんですね命を ね, ね, ねだからそれと同じ時期にね、はいはいはい、この日本ではなんだかあの真逆な感じもありますね、はい、ありますねほんとそうですね自分の人生をこうエンターテインメントに捧げるどころか、うんうん、ショーが自分のそのね方に揺らいちゃった軸がぶれちゃった 話ですよねねてはねすね、うん、やっぱり全て私はねあのいろんなほら一般の方たちもいっぱい騒ぐでしょ、はい、それでああ何もないこうでもないって言って、うんうんまあ、好きなん、ね そ, ね、そうそうだけどもね内情も知らずしてよく言うなって思うんだけども<笑>ね本当に見たのあなた聞いたのみたいなねここ断片だけでねこうでもそれをね見ていくと全然関係ない客観的にね、はいはい、見ていくと私ねはあこれからの日本は結構心配だなと思ったんですよ、うん、なるほどね、うん なぜかというとね、うんうん、これっていうのはある意味ではその何ていうのかなあ筋道義理に対する、うんはい、要するにモラルを重んずる人たちがこう嘆いてみたり、うん、と思えばその嘆いている、うん、憂いているような書き込みを見ると。うんうん これははもう昔の筋道なななくなったなとねやっぱりそもそもやっぱり筋道ってた例えばね不倫っていうのがあったとしてもやっぱりあのまだうんなんていうのかその現状知りませんよ細かくはだけれどもそういう現結婚されている方のご実家には行ってはいけないっていうのはこう筋じゃないですか道って。 っていううかね、うん、うん、でギリでもあるしねあとだから礼節とかねそこでやっぱり自分の感情で歯止めが効かないのもちょっとこれは大人とは言えないですよねあの私の歌の「トネリコの木」じゃないですけどね、はいはい、やっぱり怖いものは何言ったらね自分が見えなくなることですよね確かにうすよ ね, ね、うん、だから今のこの外国デビッド・ボーイとかとの違いって自分が見えている人と見えてない人とのその対比コントラスト だなと思うんですよね。だからどんな時にもだから、例えばうんで語る方も。例えばその某スターグループに変えてもかわいそう、うんはい。かわいそうで生放送を見てね。あ、う、た、んうんうん、その気持ちはわかる。感情的にはでも彼らはもうね。大人にだから、逆に本人たちはそういう言われるのは恥ずかしいかもしれないですね、うん。ことですよね。やっぱりそれはあの理性的に自分の足元ってのは常に見てないといくら芸能界だね。うんていうスターだって言っても、やっぱりそういうものは見て。 これは芸能界だろうが一般社会だろうが同じだと思うんですよ。確かにそうですね。ね。だからあとはやっぱり会社っていう組織の中で自分が皆さんもどういうふうに上司に向かって言うのか、はい、部下とか同僚とかね、はい、組織っていうものに対してとかね言うのもいろいろあるし、はい、だからこれまた難しいけど学び、はい、はすごい満載だなぁと。